おはようございますこんなに小声で話さなきゃいけないほど早いわけではないんですが今7時31分えもう黒犬パパお風呂にも入ったしそろそろ出かける準備をしてあと1時間後には、えー、新宿までかっ飛ばします足をね足でね電車でね電車で行って で都庁まで行って、えー、ちょっと怒られてきます。そんな用事を今日は抱えております。帰りに、えー、皮膚科に行って帯状方針疹の相談をして多分帯状方針疹じゃないかなと自分で思ってるんですが、えー、お医者さんからすれば勝手に自分で診断しないでほしいと思うでしょうけれどもまあ<笑>見てもらうかもしくは予約だけ取りにね突然行って、えー 話なので行ってきます治療は来週になるかもしれませんがというスケジュールですそしてその後えー黒系おじさんえー、改め最近では、えー、チーム黒いわけ<笑>そんな名前だったかなのライブ配信、えー、歌の配信をしますじゃあねまだだけど行ってくるね しゅんくんぽんちゃんさあ、パパは出かけてきますまた、お昼を過ぎてから帰ってきたらお会いしましょうおやすみなさい ピクミンでした。ピクミンがそろったみたい引っこ抜いてみてよまだよくわかっていませ ん, どこをさらだんなんで交換なのちょっと家に帰らないとわかんない、まあ、とにかく歩いてみ 「すぐに晴れてみんなウキウキ」「心のかけらを探しに」「ゆうだけ見てるだけ見てるだけさ」「たくさんの日が懐かしい」 はい、えー、帰ってきましたではなくて、えー、帰ってきてすぐ「黒犬おじさん」勝手に歌うチャンネルをやってですねあじっくりねじっくり寝てるのね歌がするとねそれからこっちははい首だけ出てます寝てたねそして えー、黒犬おじさんは生配信を終えた直後に今度はまた病院に何か知らないけど帯状方針疹の疑いありということで行ってきます病院行ってさ帯状方針疹なんですっていうふうには言わないようにしますプロがねちゃんと見定めてくれるのでブツブツできたって言いに行きますジャン君報告があります 黒犬パパは体調方針になりましたががかんかんか ん, かん <paid> パンパンパンパンははなんか体調方針の人の話を聞いていたのでかなり早めに、えー、皮膚科にね皮膚科に早めに行ったのを先生に褒められました。 普通はね、うん、お腹が痛くなるから内科に行くんだって。うん、で点々として何をやってもうまくいかないって言って、うん、最終的に帯状方針疹の疑いで皮膚科に来ると。うん、えそれまでブツブツ出ないってこといやいや出るんだよて、ね。出てもダメなんだっ、うん、何が悪いんだろうみたいになるらしいね。まあ、えー、そこが出ているって話を患者さんがしないのかもしれないけどね。で私の場合は 体調疱疹の話を生配信でしていたので大変ですねって話をしていたので、うん、ええー、まだ初期なので治りや、はいまあいろいろね水をたくさん飲んでそのそれ用の薬をなんか腎臓に負担をかける薬だからっていうことで水いっぱい飲みなさいとそれだけです。 ああそうニャンコも腎臓に負担がいっぱいかかるからお水をなるべく飲ましましょうはーいじゃあねこの一っ仲間入りということでどうすればいいの どういうことか分かりませんえー、写真を選択すべてのあとでにできないかな<音声>とりあえず許可しするあとで、はい、あ <笑>はいえー、ちょっとうるさいね今日多分 5,000 歩ぐらい歩いたっていうことが今出たのかなえー、今日はどんな一日でしたか、えー、大変だったよそれはということでえー、とああまあでもうんうんじゃあ普通はいよかったね5019歩 ということで、えー、よくわからないままピクミンをやっておりますがえっ、ー、とまおいママさんにですねピクミンを入れてもらって勉強してもらって一緒にやってみようかなと思います。えー、法上体帯状疱疹になったので運動は避けなさいと言われましたのでまあゆっくり散歩ぐらいですかね。